先ほど閣議で元号を改める政令及び元号の呼び方に関する内閣告示が閣議決定をされました新しい は令和であります。 この新言語については、本日、言語に関する懇談会と、衆議院および参議院の議長および副議長のご意見を伺い、全閣僚において協議の上、閣議において決定をしたものであります。 新元号の選挙について申し上げます令和は万葉集の梅の花の歌32種の序文にある初春の霊月にして木風はやわらぎよく風やわらぎ梅は狂然の湖を開き 段は背後の甲を。被らすから引用したものであります。この新元号に込められた意義や国民の皆さんへのメッセージについては、この後安倍総理の会見があります。 それでは内閣記者会幹事者から代表で2問まで質問をお受けしますどうぞ幹事者が代表して2問お伺いいたしますまず産経新聞の中村から質問させていただきます新しい言語は令和とのことですが選定にあたってはどういった点を最も重視されましたでしょうかまた考案者はどなたでしょうか 出典は万葉集とのことですが、これまで日本の古典に由来する言語はなく、国文学や東洋史学などの専門家に考案を委嘱された中で、どのような理由で選ばれたのでしょうか、具体的にご説明ください。新言語が制定をされた理由については、この後、総理ご自身から、新言語に込められた意義や、国民へのメッセージについて、直接、 おお伝えをすることになっておりますまた新元号の考案者については考案者ご自身が指名の取得を希望されていることに加え考案者を明らかにすれば新元号と特定の個人との結びつきが強調されることになりかねないためお答えは差し控えたいと思いますいずれにしも今般決定された新元号が広く国民に 受け入れられ日本人の生活の中に深く根ざしていくよう努めてまいりたいと思いますフジテレビの千田です長官は有識者懇談会と政府議長からの意見聴取全閣僚会議に出席されました一連の過程の中で意見を聞かれたわけですがその中で元号の原案はいくつ示されたのでしょうか元号の候補名と併せてご紹介願います また、それぞれの場で有識者や政府議長、各大臣からはどのような意見が出て、令和との結論、決定に至ったのでしょうか、具体的にご紹介願います。本日、言語に関する懇談会を開催をし、衆参両院の政府議長の意見を伺った上で、内閣の責任において、新言語を決定をしたところであります。 新元号が選定をされた理由につきましては、後ほど総理から直接お話があります。意見聴取の場で、どんなご意見があったかについてお答えすることは差し控えたいと思います。また、新元号が日本人の生活の中に深く根ざしていくためには、他の案と 企画をして議論されることは適当でないと考えており、新元号として決定をされたもの以外の案については、その数も含めて、お答えは差し控えたいと思います。ありがとうございました。